東京ヤンク共同記者でやらせていただきます。改めまして会長の皆さんこ ん, こんにちは。こんにちは。地元チームのおみぎあよさこきあいあいと申します。コロナ禍は続いております。皆さんの安心安全な生活が一日でも早く戻りますよう願い演舞します。 ご声援よろししくお願いまますすそれで参り里市岐阜をテーマに第3章「祝い」。